えー、皆さんこんにちは、えー、栃木市から参りましたサンキッズプラスです、えー、昨年は、えー、全くイベント等が中止になってしまい約1年ぶりに、えー、イベントに参加させていただきます、えー、練習も、えー、自粛期間中全くできていなく、えー、4月にようやく練習が再開できまして、えー、まだなかなかしっかりと踊れないかもしれません でも、えー、みんな精一杯演舞をさせていただきます、えー、ご声援はできないと思いますのでオ手ゥベース等で応援していただけたら幸いですそれでは、えー、まず1曲目、えー、栃木県で作られました総取曲「えー、伊佐行け栃木めぐり歌をお届けいたしますよろしくお願いします 膝受け年巡 り, り歌「かまえ みなさんこんにちは